はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、目の前に見えております。こちら、焼き丸くんをセットいたしまして、焼肉の案件動画でございます。ありがとうございます。 結構ね、大食いの YouTuber さんがやっている厚切り牛タン絆という、まあ、ショップの方からですね、えー、本日はご連絡をいただきまして、極上厚切り絆牛タンというこちらのね、商品を本日は約3キロほど、まあ、10パックですね、いただいてまいりました。で、そちらの商品ね、他の YouTuber さんにも聞いたんですけど、なんかね、めちゃめちゃうまいらしいんですよ。なので、そちらの牛タンをいろんな調味料だったりとか、もちろんね、白いご飯もちょっとではあるんですけど、用意しました。 んんでででの厚切り牛タンセットで本日はね楽しいいこうと思いますちょっとねまだ食材の準備をしてないので一旦キッチンの方でね食材準備してからまたこちらの方へ戻ってきたいと思います。ということで本日はねこんな感じで完成いたしました。いやめっちゃ めっちゃあるよ、これ。やっぱり量あるんだけど。もうね、ものすごいうまそうなんですよ。で、今回はせっかくなんで、お肉だけじゃなくて、上に、ま、白髪ネギをちょっとごま油で和えたものと、ま、パラパラっとこれ青ネギを散らしまして、見た目も良くしてみました。いや、もう持ってる時からめちゃめちゃお腹空いてて辛かったんだけど、やっとね、準備ができたので、早速ね、いただいていきたいと思います。いただきます。 全然まだ温まってないと思うんだけど、ちょっとひとまず、牛脂引いちゃおうか。もうちょっと我慢できないんで、一枚焼いていっちゃいましょうか。めちゃめちゃ厚切りなんですよ。いきましょう。いい音。<笑>焼いてる間にね、ちょっとタレの準備ということで、今回は、 こちら、塩だれに、以前コラボさせてもらった、ホルモン島田さんからいただいた、島田さんの塩でございます。で、本日ね、こちらの産地も用意してありますんで、合わせるためのコチュジャンと、まあ牛タンには定番のね、こちらのレモンも準備させていただきました。この牛タン結構厚切りなんだよね。しっかり焼いていった方がサクサクしてうまいかな。めっちゃうまそうだけど、この待ち時間きっつ。<笑>よいしょ。おー もうちょっと焼き目つけた方がいいんだろうけど、もう我慢できない。やばい、よだれが<笑>止まんなくなってきた わ, わ。上から見るとやばいね。絵力がすごいわ。じゃあちょっと焼けてるものから先に取ってって、で、空いてるスペースに追加と。もう3キロもあるからどんどん焼いていかないと、ちょっとね、間に合わないね。とまずね、これ焼きたての牛タン、こんな感じでございます。めちゃめちゃ分厚いわ、これ。まずはね、何もつけずにそのままいただきます。 う, ーんうんうまっまたこのベースの塩だれの味付けがものすごくいいわうんちょっとご飯うんやべライスめちゃめちゃ合うわ またね、こんだけお肉厚切りなんですけどしっかりジューシーで結構ね柔らかいんよやっぱね結構牛タンの大食いをする時ってお腹よりも先にあこが疲れがちなんだけどこれだったら全然いけるなうんまこれタレとか調味料用意したけど全然いらないわもうこのままで十分、うん、大食いのみんなはこれ食ってたんかずりいな<笑> 今回はね、焼肉プレートで焼いてるんですけど、フライパンでももちろん調理 OK みたいで、その時はね、このごま油とかを引いて一緒に焼いたりすると、よりね、美味しく食べられるそうなんですけど、今回はね、ごま油引いちゃうと、これ下にね、落ちちゃうプレートなんで、こっちのネギでごま油、合えましたんで、これと合わせて食べていこうと思います。そしたらね、続いて、こちらの自家製のネギ、乗せまして、いただいていこうと思います。 これネギが合うのはもちろんなんだけどごま油がめちゃめちゃ合うわやっぱ自宅でさなかなかこの牛タンしかもこんなに厚切り食えることないから<笑>たまんねえなうんーあうめえ味付けも癖のある味がないんでこれ嫌いない人いないと思うんだよなうんー そしたらこのあたりで定番のこれレモン絞ってみましょうかどう変わるかですけどいただきますうんー この牛タンね、見てもらうとわかると思うんだけど、結構ね、刺しが入ってるんで、油もしっかり出るんですよ。なので、そこにね、レモンガッとかけると、めちゃめちゃ合うわ。<笑>実はね、今日の撮影の他にも、2パック。 ね、ちょっとおうち用に耐えておりましておそらくね今日の夜もこの牛タン我が家には出てくると思うんですけどもう全然お願いしますって感じもうね2食連続でもう余裕っすね<笑>しかもまたこれから夏だしバーベキューとか始まるでしょうそういった場所にねこの牛タン持ってってもいいと思うんだよねうん そしたらそろそろこの辺りでサンチュ使って食べちゃいましょうかタン挟んででここにね用意したコチュジャンをちょっとつけましてこんな感じでいかがでしょうか絶対うまいでしょう いや、サンチュ、ものすごい合うわ。焼肉だからと思って、今日ね、サンチュ用意したんですけど、僕もね、正直半信半疑だった。だって、牛タンにさ、サンチュ合わせることないじゃん。でも、しっかりね、塩だれの味もついてるし、油も結構あるんで、このね、サンチュの感じに、ものすごく合うのよ。やっべえ、忘れてた。ビールがね。<笑> ちょっとひとまずこちら持ってきましたんで飲んでいきましょうかこの牛タンを頂 い, いてからうんうまっうまっなんだろうやっぱこの焼肉にビールって鉄板だよな今日もまだね撮影お昼なんですけど、えー、一日最高でございます <笑>ただもうほんと残念なことに残り4分の1ぐらいしかないんだわもう終わっちゃうんだちょっと食うペース早すぎたかもこれね両面に焼き目がつくぐらいしっかり焼いてももちろんコリッとしてうまいし焼き目がつかないようにじっくり焼いてあげると中までねこのジューシーな感じに仕上がってちょっとね焼き方によっても本当に同じ商品でちょっと違う食べ方というか味わいができるんでこれお好みでね皆さんもちょっと焼いてみてくださいうん この辺りでですね、ちょっともうご飯もなくなりそうでございます。なので、僕といえばということで、本日は、つけ麺をウーバーイーツさせていただきました。まあ、焼肉といえばね、冷麺とかもあったりはするし、麺類も、ね、しっかりと相性いいですから、ちょっといただいちゃいますか。うん。麺いいね。合うよ。<笑> 牛タンは焼いてる間は結構時間が空くと思うんで皆様にもね合間に麺<笑>おすすめしますうんうんおいこれでつけ麺とご飯も完食ですね結局今日さ結構調味料用意したんだけど全然使ってないわあのねいらないマジでそのまんまが一番うまいかもしれない それぐらいね、お肉自体のうまみも味付けも完璧なんだよねそしたらこちらね最後の一枚の牛タンちゃん焼いていっちゃいましょういやあっという間だったな そしたらこちらですね最後の牛タンいただきたいと思いますあーうまかったはいただいまですね牛タンを3キロ完食させていただきましたごちそうさまでした ということで、本日はですね、極上厚切り絆牛タンを 3kg いただいてきましたが、まあね、もう動画の中でもお話しした通り、めちゃくちゃジューシーで柔らかくて、なおかつすっごい厚切りなんですよ。やっぱりね、この食べた感もしっかりあるし、何よりも美味しい。これがね、重要だなと思いました。いやもうね、本当に僕が思うその重要度、すべてクリアした最高。 この牛タンでしたので、ぜひね、この動画を見てくださった皆様にも、この絆牛タン食べてほしいなと思うんですけれども、今回、こちらの動画を見てくださった視聴者様だけ、 特別に割引のね、クーポンをいただきました。詳細はですね、概要欄の方に記載がございますので、この動画を見てね、食べたいなと思ってくださった方は、ぜひ、こちらの概要欄の方から、お得なね、クーポンを使って、この絆牛タン、ぜひ食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。また、サブチャンネルの方でもゲーム実況等も始めておりますので、ぜひそちらもご登録ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあね